言いながら、言いながらじゃないですか。ストレッチをやっていこうという素晴らしい企画でございます。<笑>企画って。<笑>はい花さんおはようございます。ありがとうございます。お待たせいたしました。さあこの言葉をね愛してる大好きでありがとう2回言うと8カウントになりますのでそれでカウントを取りながらねええボディさんに感謝の言葉を伝えながらえストレッチをやっていくとですねボディさんもお喜びになりますよ。 お喜びになってじゃあ伸びようみたいな気になるという私のあのえー、と思っておりますはいということではいでは早速始めていきましょうね、えー、今日も両足を伸ばして足のチェックビフォーアフターをチェックしますのでビフォーはまずチェックしますはいおはようございます花さんよろしくお願いしますはいでは足を前に出していただいて、えー、両方の手 はい、前にってきましたら、っとシフト今日も少し乗る時間がありますので少し、えー、下がっておりますね、えー、土松の下側かかとの方まで今日来てますねはい、ではおひざの裏の感じはどうでしょうかはい、そしてももの感じはどうでしょうかももももがねだらんとちょっと丸いかなっていうのも覚えておいてくださいはい、ではですね左足さんの上にをちょっと私これ すぐ熱くなるからね。はいでグローマーさんは脱がさせていただきました。最近はあっという間に熱くなります。はい、では左足の上に右足を乗っけ、おのっけいただいて足を指を横に開いて縦に動かしてこからいきましょう。では声出していきますよ。せーの愛してる。大好き。ありがとう。愛してる。大好き。お隣の指笑顔でね。愛してる。大好き。ありがとう。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 はい、は膝ちょっと上げて回しますボディーごとせーの愛してる大好き非常に大きく回してねはい愛してる大好き笑顔で反対回し愛してる大好き非常に大きくありがとうはい愛してる大好き笑顔でね 手を離して足を振ります。せーの。アイシェル大好き。ありがとう。アイシェル大好き。上下。アイシェル大好き。ありがとう。アイシェル大好き。足だけ振り。アイシル大好き。ありがとう。アイシェル大好き。左右。<笑>ありがとう。アイシェル大好き。ナイス。はい、では右足さん福倉さんを下側にしておいて、左足さんは後ろにお願いします。ふで、福倉さん上から体重乗っけてほぐします。きゅうりの足をまみ。せーの。 愛してる大好きありがとう。はい。愛してる大好き笑顔でね。お膝のちょっと上です。体重かけてかいさんせーの。愛してる 痛, <笑>痛いですね。愛してる大好き内ももさんどうぞ。はい。 お手ねはい、ではお膝さん両方立てて反対側にひっくり返して右足の外側はい千代子さんおはようございます始まってますね今愛<笑>してる大好きであの最初のチェックをなさってえさご参加くださいありがとうはいでは右足さんを立てて左足さんは下ですふくらんぎさんのね親指で下からもみほぐしますせーの 愛してる大好き、いたたたた、はい、痛くてもありがとう、はい、膝のちょっと下です、ゴリゴリゴリってお願いします、せーの、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、はい、おはようございます、さんはい膝のちょっと下です、せーの、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、膝ざまわりさん、どうぞ。 愛してる大好き。あの、私の右首さんがまだちょっと痛いです。<笑>寝違えたみたいな。<笑>はい、では、ちょっとやろう。ここは。はい、では、はももの裏側です。指をぐさっとさして、ゆすって、せいの、愛してる大好き。ありがとう。愛してる大好き。笑顔でね。はい、ももの内側ゆさゆさします。せいの、愛してる大好き。ありがとう。愛してる大好き。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 ははい、ではこのお膝さんも伸ばしていただいて、ももの上側です、肘と手のひら、でもい、石い、肘でもいいです、せーの、愛してる、大好き、ありがと、ここ、ついておきます、<笑>ありがと、わもいと、愛してる、もも上さん、重要ですよ、愛してる、大好き、ありがと。 はい、お膝つま先を内側にしてもも外さんも重要はいどうぞ愛してる大好き痛い痛いじ<笑>愛してる毎、ね、日やってもここ張ってるってことですねはいはもう愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でねはい大好きですはいはこの足さんも右足さんは後ろに持ってきて左足さんは前です 左の右の腰骨さんですね、そこに手を当てて、すると落とした大腿骨の付け根さんをほぐします。せーの。愛してる、大好き、ありが、笑顔でね。愛してる、大好き、ワンアイド。はい、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、笑顔で、センター。はい、ではまっすぐ。 ただ左手さんのお膝を左手の横右手さんお尻ぺた骨盤を前に行った時は背中を反る感じで後ろに行った時は丸める感じこれおへそを覗いていただいてもいいですで後ろからツイートせーの「愛してる大好きありがとう」「愛してる大好きワンモア」あ「愛してる大好きありがとう」「愛してる大好きナイス」 ははい、で背筋を伸ばして右手さん、えー、左手さん左の腰の横右手さん骨盤をがっつり持って腰と肘と肩を大きく回しますボディはまっすぐ伸ばしたまませーの「愛してる大好きありがとう」「愛してる大好きワンワント。愛してる大好きありがとう」「笑顔でね愛してる大好き継続は力投げー、はい」では手を頭の上で丸る。 皆さんいいですご消化ください。せーの、ーいいです。ということで右足終了です。頑張りました。はい、では両足を伸ばしていただいてチェックタイム。はい、では右手さんいきます。どうぞ。右手さんだいぶ行きましたよ。はい、左手さんとのちがね違いがあると思います。右手さん、左手さん。はい、膝の高さどうでしょう。もものたうんち 伸び具合はどうでしょう。水産も。水産伸びてます。はい、ありがとうございます。ではちょっと、ご自分の変化あったら、えー、水分取りつつ。休憩、ちょっと休憩、はい、私も水分たらしていただきます。うん。いや、今日もね、今日、出産。結構多忙日さんでございます。ね、あの多忙日の時こそ、このストレッチをして。ボディをほぐしてね、あの、向かいたいと思います。 はい、ではいかがでしたでしょうか何かあったらねコメント頂け た, たいと思います多忙美さんの時はもうねずっとありがとうストレッチやってたいね<笑>やってたいけど多忙だからできないけど、えー、コンパクトにやるとはい飲みましたねいいですね花ななさんいいです素晴らしいです<笑>はい、ではね水分をお取り頂 い, いてデトックス効果ありますからね ははい、では左足さん行きましょう早速はーい、では3番さんはこちらビフォーアフターと継続と笑顔が重要、ね、そして伸びしろたっぷりありがとうございますご賞はありがとうございます<笑>伸びしろたっぷりも重要だねあもう一個あったストレッチは裏切らない。は、はいありがとうございます<笑>これも重要でしたよはいありがとうございます 両足を伸ばしていただいて、右左手さんチェック。いはい、右手右足のチェック。右足と左足の違いがありますね。はい、じゃあ右足の上に左足を乗けて、指を横に開いて縦に動かすところからいきましょう。せーの愛してる。大好き。ありがとう。愛してる。大好き。お隣の指愛してる。大好き。ありがとう。愛してる。大好き。ボディも揺すってね。愛してる。大好き。ありがとう。 愛してる大好き、お隣の指。愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、笑顔でね。はいでは、指先をぐさっと刺します。足の甲さんを持って、足先さんをねじります。つま先ねじり、せーの。愛してる大好き、ありがとう。笑顔でね。愛してる大好き。はいでは、土まず下側持って、せーの。愛してる大好き、ありがとう。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 あの力は抜きながら大きく回して、アイてる大好き、ナイス、はい指を取って足を振ります、せーの、愛してル大好き、ありがとう、愛してル大好き、上下、愛してル大好き、ありがとう、愛してル大好き、足だけ振り。アイしてる大好き、ありがとう、愛してル大好き、左右、愛してル大好き、ありがとう、愛してル大好き、ナイス、はいチャレンジコーナーきました、背筋を伸ばして、ぎゅ、はい、ボディを斜め。 両足をアップ両手をアップ両手両足振りツイートせーの<笑>アイセル大好きせいにアイセル大好きありがとうアイセル大好きナイスアイセル大好きわーここでナイスはいチョキのポーズせーのチョキーンー笑顔でね<笑>はいでは手は頭の上上あま手丸足は曲げていただいていいので、えー、画面の方をもきますギュはいでは皆さんご聴くださいせーのいいでー はい、ありがとうございます。<笑>さあ、今日のポーズはいくまでしちでしょうか。足の伸びもね、確認してください。はい、落ちた、はい。はい、では左足のふくらはぎさんね。まあ日々やってるとね、ちょっとずつ違いが出てきますからね。はい、では左足のふくらはぎ、上から体重かけます。せーの、愛してる大好き。あ、リガー、笑顔でね、愛してる大好き。 ナイスはいキッズカリさん次の愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイス内ママさん愛してる大好きタタタありがとうはいまんべんなくどうぞほぐしてねナイスはいではお膝さんを両方立ててひっくり返して左足のふくらはぎ外側さんせーの愛してる大好き 愛してる大好き笑顔でねはいではそのおひさんを立てます左足を立てて右足を左足の下に置いてくださいふくらはぎさんの裏側をほぐしますせーの愛してる大好き親指でどうぞはい愛してる大好き笑顔でねはい膝の下ですゴリゴリやります背筋を伸ばしてせーの愛してる大好きありがとう 愛してる大好き。では、膝の上ですで、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ナイス。お皿の周り、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、笑顔でね、はい、ももの裏さん、ぐさっと持って、ゆすります。せーの。愛してる大好き。これもボディーごとゆすってね、手だけじゃなくて、愛してる大好き。 では、ももの内側さんをがっつり持ちますゆすりますせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でももの外側愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でねもも裏グイグイ愛してるあ膝裏グイグイ愛してる大好きありがとう愛してる大好き ではお膝を持ち上げて、膝下、ブラブラ、せーの、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、膝の手の位置をちょっと下にずらして、せーの、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、ではまたちょっとずらして、せーの、愛してる大好き、ありがとう、ブラブラ、どうぞ、ナイスー、ではこの足をですね、後ろにたみます。 せん<笑>たたみません<笑>はい、もも伸ばします。ももの上です。せの、愛してる、大好き。えー、ありがとう。<笑>愛してる、大好き。はい、ももの上。もう一度 い, いきましょう。せーの。愛してる、大好き。ありがとう。笑顔でね。愛してる、大好き。フェイント、たまにかかりますよ。<笑> 脳トレーねはいつま先内側をお膝を内側にしてももの外側せーの愛してる大好き肘でもいいですし手でもいいですよ愛してる大好き体重かけてゆすりますワンワイトちょっと痛いよここ愛してる大好き私も痛いですよはい愛してる大好き笑顔でナイスではここでお膝をたたみます<笑>はいでは背筋伸ばします 背骨さんのところに両手を置いてぐんと体重を下ろして大腿骨の付け根さんですねそこをぐいぐいほぐしますせーの愛してる大好き あ, あれちょっと逆ですよ逆<笑>ここ右左腰でした失礼しました愛してる大好き皆様左腰ですせーの愛してるなんかやりやすすぎたああ ー, リーガンー重いた。 愛してる大好きあり毎日やっててもいろいろありますね大好きナイスはいでは背筋を伸ばして右手の右のおひざさんの横に右手さん左手さん左腰骨盤後ろと前と大きく動かします後ろからせーの愛してる大好きありがとう笑顔で愛してる大好きワンモアエイト愛してる大好きありがとう 愛してる大好き、いいですよーは、い、では、右手さんは右の腰の横左手さん、左腰骨背筋を伸ばして腰肘、肩を大きくねじりますボディはまっすぐはい、盛大にどうぞせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でもい出愛してる大好きありがとう背筋を伸ばしてどうぞいいですはい、では両足骨盤転がし行いきます マットさんを畳む方は畳んで座骨さんたちをお守りくださいもしあのお尻さんね座骨さん痛くなければそのままでいいです足は腰幅よりも大きく肩幅背筋を伸ばしますももの後ろを持ちますですね丸めるのと伸ばして前にいくのといきましょうせーの愛してる大好きありがとう背中に愛してる大好きありがとう思いと愛してる大好き 大きく動かして、愛してる大好き、ナイス、はい、背筋を伸ばしたらクイックです、骨盤だけを動かします、いきましょう、せーの、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、笑顔で、ワンワン、愛してる大好き、ありがとう、これが最後、いいですよ、ナイス、はい、では、じゃあ、ノンストレッチ、すべて終了しました、背筋を伸ばしたら、最後、いいですポーズも入ってますよ。 先生を伸ばすボディを後ろを両足アップどっちかの足を上げる両方の手を頭の上で丸画面の方を向く皆さんご一緒にいいですご唱和くださいせーの、はあ、いいでーすはいキラキラキラーはいそして拍手 復習しましままたね。はい、いありがとうございます。では両足を伸ばしてチェックタイム左足さんからチェックしましょう左足さんせいのからおおだいぶちました右足さんどうでしょうあ今両方やってねお膝ざの位置も降りてますねもものたるみ具合もいいですよ伸びましたはいありがとうございますさあボディの変化いかがでしたでしょうか水分取ってご自分 の変化あったらコメントねしてください。いただきます。うん。とってもいいです。今日もね、伸びしろたっぷりに行うことができましたよ。伸びしろたっぷりを合言葉にお届けしております。ありがとうストレッチさんでございます。ふうってか、な<笑>さんふうってなるよね。最後ね。最後のこのキープがね。 これ、ね、キープやってう重要ですよ、これ日々やってると、本当ね、もうボディ変わってきますので、ぜひ一緒にやりましょう、いいですポーズもセットですいや、ありがとうストレッチ に, にはいいですポーズが入っております。はい、ということで、いかがでしたでしょうか、今日はこんな感じで、いい感じのタイムで覆っております、いいですね、はい、ではあの、き今日は水曜日、え次回はです、ね、金曜日の9時半です。9時半。 ちょっとお時間ちょっとずらさせていただいておりますけれどもすいませんがよろしくお願いしますはいほぐれましたねはノさんねこちらこそありがとうございますいつもはいでは今日も素晴らしいウェンズデーさんをねお過ごしくださいもうじき大型連休はその前にねウエンズデーさん平日のウェンズデーさんを楽しんではいでは今日も本当にありがとうございましたごきげんよう